ロシア語では、形容式系の設備字が15個くらいありますが、今回は最も使える2つを覚えましょう。んー。総合的な関連、素材、中身。例えば、鉄。ロシア語では、ジェリアザーです。鉄の、鉄製の、 という派生形容詞を作ってみましょう。ジェレーザ。ジェレーザ。何歳ですか中世。はい。じゃあ語尾はお。では、形容詞を作るのだから、名詞の語尾はいらないですね。いらない。切り取ります。今度は語根のジェレーズ。 にジュレーズに。 Железный нож. Железный нож. Железный сейф. Железный сейф.